揺れってのはまだ日本中を震わし続けているわけですけども。はい、まあでも、ラジオからの情報は面白いですね。こラジオで聞いた話でね、なるほどと思ったんですが、も、は、の、い、の名前ってのは地方によって内容が変わるんですね。はい、あの、東京でキャバクラって言うとね、まあキャバレークラブ、うん。キャバレーとクラブが重なったやつですよね。はい、これ、東京都であの、 小池という首長が要求してらっしゃるのは、もう、そのお客さんが帰った後消毒しろってことでしょ、うん、お客さんごと消毒しなきゃダメって言うんで、テーブルとかをホストの方とか、うん、ギャルズが拭いてるわけでしょはい。同じ業種で札幌にもね、そのキャバクラがあるらしいんですけど、はい。中身が違うんですって。え、え、そうなんですかそうなん。それで、 何あの、集団で発生するやつなんていうクラスター。あ、クラスターが発生したらしいそれはなんでかっていうと、東京ルールに従ったばっかりに、と、申しの ま, ますのはですね、札幌ではですね、いろんなとこね、あのー、舐めたりしていいことになってるんですね。ありましたね、ああそういうクラスター。はい。それで、はい、使うたんびに全部消毒しなきゃいけないんですけど、<笑>あの、そこを、 東京ルールに従って、あの、よく消毒しなかったというのが札幌で発生して、それがクラスターの原因になったんじゃないかというね。わかりませんけどね。わかりませんけどね。大変ですよね。あなたも女性だから、まあ、全部消毒するとなると大変でしょう<笑>ねえ。よくわかんないでしょうし。話元に戻りましょう<笑>、はいはい。びっくりします。ドナルド・キーンという。はい。この人、 かなさんご存知ですか日本を愛してくださった方が、ね。いやいやいや、まあ、そうだ。やっぱり、あの、2011年のこと知ってるからなおさらなんだ。はい、若い方にご説明しましょう。ドナルド・キーンさん。1922年ニューヨークに生まれたアメリカ人なんであります、はい。日本文学の翻訳者として知られておりまして、実に穏やかな方。はい、とにかく日本の文学については紫式部から三島幸雄まで語る。 他にも、安倍工房と親交があり、芝、良太郎さんなんかもこの人の人柄を深く愛したという。はい。私も TBS の対談番組でこの人の姿を初めて見かけたんですよね。うん、で、もうそれはもうね、結構ね、前のことで40年ぐらい前かな。はい。この方はね、TBS 一の切れ物テレビ司会者、報道の達人という、筑紫哲也。はい。という方と、はい 対談をやっておられました。で、この畜生さんってのは切れもんでね、前髪はちょっとかき上げて、えー、日本はとかっていう、こう、その口調が実に、不人相に受けたという方。はい。この方は、ドナルド・キーンさんに、こうお聞きになった。いかがですか最近の日本は。もうこれで大体させなきゃいけない。どんな風に、畜生さんは答えて欲しかったか。 日本の若者にはあきれます。現地物語読みません。近松場所知りません。そういう人、日本人じゃありません。こんなことをね、言ってほしかった。はい。うん。ところが、金さん言わない。なんと、おっしゃったか。近頃の日本どうですかと問われて、面白いですね、はい。安倍工房は特に面白いですね。 砂の女とか傑作短編ありますけど、面白いです。柴り太郎面白いですね。あれだけの文才持ちながら。一、は、切、い、外国人に受けようとする先に書かない彼、面白いですね。はい。その後、畜子さんが色々寄ってたかって聞くんですが、全部外していくという。<笑>それを私見たことがある。明らかに外してましたね。でも、あの、 メディアを代表する語り手の人、特にテレビメディアの人って、うん、こういう外し方するよね。求めてる答えが自分の中にあって、うん、そうそうそう質問されるっていう。そ う, そ う, そ う, そう、はい。ね。それで、日本人だったらばその辺、忖度するんでしょうけども。金、うん、さんはいかがですか近頃の日本はという。 筑紫し哲也さんの日本語を、how about japan and japanese みたいな。うん、でそのトンチンンな食い違いが私は私なりに面白かったんですね。はい。さん、この方は、このドナルド・キーンさんが、に、日本の悪口を言ってほしかった、うん。ところが言わなかった。うん、これ、他にも知ってるドナルド・キーンさんによく集中してた質問は。わかんないです。 捕虜となった日本兵ってのはみっともなかったらしいですね、という。はい。これ、この人なんでかというとですね、この人は日本軍の捕虜の取り調べをやってるんですよ。そのために日本語を覚えた。この人は、第二次世界大戦、あの、所属した、あの、部隊はハワイなの。うん、そこに、真珠湾攻撃の時に、人間魚雷でやってきて、 魚雷に乗ったまま当たらなかった人とかいるわけ、うん。そういう人たちから情報を聞き出すために日本語を覚えた人なの。捕虜の取り調べなんですよ。さあ、日本にいかにしてこのドナルドキーになる人が惹かれていったか。これは明日から早速始めたいと思います。この続きまた明日のマネタの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。日本軍の捕虜というのは、軍事的秘密をよく正直に話してくれた。でも、金さんは言います。決して臆病風に吹かれて、その秘密を話したのではありません。彼は兵士として、少尉、中尉、大位として、捕虜になってもその階級のものであったことをアメリカ軍に示そうとしたのです。 おそらく、将棋というゲームが象徴しているように、将棋将棋っていうのは相手に取られるじゃん、うん、ひっくり返ると、自分の軍を攻める兵力になるんだよね。うん。戦国時代からそうなのよ。負けた方は、織田なら織田軍の中に入るわけ、うん。それを裏切りと呼ばないのよ。つまり、有能な人物は、 敵になっても優秀だという、はあ。そのように捕虜になっても働くのが、それが侍という、そういう思想があったからではないでしょうかという。はい。カナはこの人優しいと思うまあ優しい、寛容な見方だなっていう。キンさんについてね、はい。普通だったらボロクソに言うでしょうけどもね。す、う、ご、んまあ、裏切り者だ、ね、でしょうけども。どうしてこういう人が生まれたかだよね。 ほらそれが不思議なのよね。この人は戦後になっても日本軍の悪口言わないのよ。うん、相当行き着かない野郎もいたはずだよ、日本軍。うん、言わない。はい。ほんで、ずっと日本文学の大悲劇なの。これ、不確かなことですけども、ドナルド・キーンさん、裏で、ノーベル文学賞の時に動いたっていう噂はあるんだよね。うん 金さんが、東洋にも文学賞をプレゼントすべきだ。そしたら、ノーベル文学賞の審査員の人が、東洋に文学ないじゃんって言ったらしいのよ。そしたら金さんが、あなた何も知らない。あなたは源氏物語読んだことないでしょう。日本っていう国の中に、源氏物語の流れを組む素晴らしい文学があります。それを言ってくれたのではないかっていう。 だから、ノーベル文学賞の候補は知ってる一番最初は。一番最初うん。川端康成もちろん上がってたの、はい。もう一人。え、あ、え、大江健三郎さんの前、うん、前。どなた谷崎潤一郎はー。この二人だったらしい。はい。あ、そうなんです。日本の文学事情を国際的にもアピールしてくださった方が、金さんではないかっていう。うーんさあ。 入っていきましょうね。ど、どうしてこういう、その、ドナルド・キーになる人が生まれたのか。うん、この方は、ニューヨーク、貿易省の お, お父に持つというね、貿易省のお父さんの家庭に生まれた、そういう少年でありました。はい、で、中学生になって、お父さんの真似して、外国へ行く夢。その夢に取りつかれて、フランス語一生懸命勉強するんですね。はい、めっちゃ頭が良かった。うん、で、 飛び級16歳でコロンビア大学へ入学できた。本当に偶然です。このドナルド・キーンさん。冬休みかなんかでニューヨークに帰ってきて、タイムズ ス, スケースクエアの近くの本屋さんで運命の本の2巻セットに出会うんですね。はい、49セントだったそうです。はい、彼は。 それが何かというと、The Tale of g e n i 物語、英訳版。これはアーサー・ウェイリーの名本や、ええ。これを読んで感動するんです、この少年は、えーうん。それが日本っていう国の古典と知るわけですよ、うん。この頃の日本っていうのはどういう国かというと、ドナルド・キンさんからすると、仮想的国なんです。日米関係は最悪で、 戦争が追っ始まるんじゃないか。その日本人は天皇を神だと言い張って、その軍事力を強化し、アジアを支配しようとしている。それから勝手に太平洋に線を引いて、どんどんその線を拡大するという。ちょっとどっかの国に似たことを先にやってた。はい、第一列島選とかって言いながら、線を引いてた、はい。でも、源氏物語、英訳版、はい。そこに天皇が出てくるんだけど、 その日本のニュースで伝わってくる天皇と違うのよ。はい。源氏物語の天皇、帝は、うん、同じ意味だって訳してあるんだけど、恋ばっかりしてラブポエムとか作ってるのよ。<笑>はい。あれと思うわけ、キーンさんは少年だからなおさら。それで、本に書いてある姿と、 それからニュースで伝わってくる姿があまりにも違うんでうん、変な国と思いながら行ってみたいなって思うところから金さんの心の中に日本の文学という種が落ちる。そして日本という樹木がドナルド・キーンさんの人生の中で葉を茂らせていくという物語でございます。お付き合いくださいませ。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷佳奈です。ちょっとコマーシャルの間に、佳奈さんから褒めていただきました、梨の匂いが漂ってた。いや、素敵ですね。そ う, いうね、こう、香り、匂いの記憶って、いい話ですよね。それだけ貧しかったんだよ、俺が。えおい、匂いはものぞう敏感だもん。<笑><笑>そっちの方の匂いだよ。はい。食い物の匂いだよ。はい。 あの、運動会のテントの下に漂う匂いで、栗の匂いとか知らないだろ。う。わかんない。ええー、とこの子が栗持ってくるんだよ。湯がいた栗を。<笑>それが羨ましくてさ。こっちは同じ似た匂いで芋があるんだけど、あの、サツマイモの匂いしか知らないんだけど、やっぱり上行ってるんだよな。うん。ごめんなさい。話がそれてしまいました。はいはい 誰にとっても少年時代は懐かしいもんでありますが、10代後半の年齢で、源氏物語を読み、英訳ながら感動したドナルド・キーン、少年。はい、この少年の不思議なところ、ほんと不思議ですね、この人は。なんと、どうせだったら原文で読みたい。めっちゃ頭いい。英訳ではなくて、日本語で源氏物語が読めたら、 もっと深く物語の世界の中に自分は身を沈めることができるんじゃないか、はい。ところがこの時代、1900年代、真ん中ぐらいでありますけどもね、その時代、日本っていう国を知ってる、日本語を知ってる、できるっていう人が、1億で10人ぐらいしかいなかったんじゃないか。はい、で、このドナルド・キーンは、その日本の源氏物語に惹かれて、 日本の小学校の教科書を手に入れて、うん、また日系人の先生を探して、教科書を勉強し始めるの。はい。その教科書が咲いた咲いた、桜が咲いたっていうやつから始まるというね。えー、それで、日本語がだんだん面白くなってきた頃に、運命ですね。18になったばっかりかな、ドナルド・キーンさん。1941年12月の7日。はい。 コロンビア大学に通っていた彼の耳に聞こえてきたのは、パールハーバー。奇襲されたという、日米海戦のニュースだった。はい。キーンさんはこの不幸に対して、何を思ったかというと、チャンスだ。はい。それがアメリカの青年に対して、日本語を勉強して、敵国日本の情報を知るための諜報活動。日本語を訳せる兵士になってくれないか。 海軍の方に入ってくれという日本語諜報活動のための兵士になる、慣れという募集を見つけるんです。この人は渡りに船だと思ってアメリカ海軍日本語学校に入学するんです。で、コロンビア大学でも抜群の成績なんでアメリカ海軍日本語学校キャルフォルニアバークレー校に入学合格するんです。 ここで日本語を学ぶんですよ。はい。素敵な運命ですね、うん。1942年2月、19歳の時にニューヨークからサンフランシスコ、フリースコへ移動して、ここのバークレー校で日本語を学ぶ。クラスメイトが30人いたんですって。はい。で、この30人で日本語を学ぶ。はい。教師は日系一世の方、うん。日本人の人。 もちろん、はい、国籍はアメリカ人ですから、アメリカなんですけど。能力別には、分かれて、一クラス6名。そして、イギリス人の先生から日本史を教わるという。教科書は、あ、長沼直江の標準日本語読本という。サラリーマンの会話などが盛り込まれている。ところが、これがすごいんですね。日本語はやっぱり学ぶとなると、大変だね。 えー、一番やっぱり、金さんがしんどかったのは漢字の書き取りなんだって。それも日本語を教えてくれる先生たちは、略字とか、簡単字を教えてくれない。台湾、憂鬱、全部旧字体。わあ。もうそれは本当に辛かったらしいんだけど、やるんだね。 金さんはそれでも面白かったというね、はい。画数の多い漢字を書くのは。月曜から土曜まで毎日4時間。で、2時間は長文読解。1時間会話。1時間が書き取り。文字はひらがなカタカナ、漢字、口語体、文語体、行書、解書。会話は荒瀬先生という方がありいらっしゃって、標準語では済まない。方言を教える。 うわーキーンさんは、それが面白いんだって。日本っていう国は、地方都市に行って、と、言葉が変わるんだって。うん。わあ、私が脚を消しもうた、とかね。<笑><笑>福岡県だけでも、5か6つありますから。<笑>あ、そんな。それを荒瀬先生が、ざっくりではありますが、方言まで教えたっていう。日本人だって方言わかんないですからね。そ, それがね。 6名の優秀なキーンさんたちのクラスメイトは無我夢中で勉強した。しかもね、この方言を勉強したことが他の通訳官と決定的に分けていくんだって。さあ、日本語修行中であります。まだ実践の舞台には立っておりませんが、やっと二十歳になったばっかりのドナルド・キーンさん。そのこと人生はこの続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。香奈さんが重大な指摘をしてくださいました。<笑>はい、元ネタがあるんでしょう。はい。はい、あります。ごめんなさい。私の日本語修行、このタイトルに惹かれて買ったあ一冊でございまして、河地由かさん、白水社。はい。この作者の方、女性の方なんですが、金さんのことをもう、実に丁寧に調べてらっしゃいます。本当に、牢作で、えー、ございますけど、はい、ちょっと牢作すぎまして。 あの、キーンさんが使った教科書を追い求めて、その教科書にたどり着くまで調べたことの経緯とか、が書いてあるんですけど、はい、申し訳ございません。私読んでおりまして、どうでもいいなと思いながら、結構、飛ばしたところでございます。<笑>やっぱりなんか、人の人生って、人に会ったりなんかしないと、人に面白く語れない。ごめんなさい。この作者の方も書いてらっしゃるんですが、 ドナルド・キーンさんたちに日本語を教えた日系一世の日本人日本語教師たちの熱心さっていうのは胸が詰まるのね。彼、はい、らアメリカのあの青年たちに日本語を教えながら敵国になった日本のことを思い出して切なかったでしょうね、うんなんか。 こういうのをなんか朝ドラ、朝ドラでやるといいんだよな。そうですね。ドナルド・キンさんやってくださいよ。はい、これなんか切ないなんかね。逆、逆じゃない。戦争のために日本語を教えだから大変なんですよ。昨日ちょっとお教えしましたが、カタカナ、ひらがな漢字。それも、簡体字はダメで、旧字。古い方の字の難しい字。台湾とかって難しいじゃないですか。 旧字は憂鬱もそう、はい。そんな字を教えたり、らひらがな、カタカナでしょ交互体、文語体、行書、会書で書かなきゃいけないのと、方言があって、もう一つあった、大事なことは。社会的階級による言葉の変化。丁寧語、謙譲語を覚えないといけないんだ。難しいと思いますね。特にまたほら、軍隊だから、 丁寧語、尊敬語、謙譲語か、天皇だけ言葉遣いが変わるわけでしょう。天皇陛下に対してだけは全部言葉が変わって、一人の人のために全部言葉を変えるわけですから、うん、そんなのも覚えなきゃいけないという。はい、諜報活動とはいえ日本語を学ぶ彼らの優秀さと熱心さというのは、うん。でも、金さんはその中で実に豊穣な 言葉世界、言語世界を日本人は持っているんだということを学ぶんでありますね。休みの日もクラスメイトとは日本語で手紙のやり取りをしたんですって。はい、とにかく、暇を惜しんで日本語を勉強して、ハワイから送られてきた欧州品の中に、田中絹代の映画があったりしたんで、映画を見たりしたんだって。この辺もね、面白かったですよ。 日本映画の特徴を捉えて。はい、うん。日本人は必ず、別れるときは橋の上で別れますって書いてある。<笑>あの、こんな風にして日本を、あの、日本語を学びながら、金さんは敵になった、あの、祖国、その悲しみをこらえながら、一生懸命教えてくれる一世の日本人たちに胸が熱くなったんですって。うん ねからもう一人、友人の中でキーンさんはるかに抜いて、優秀なアメリカ人がいたんだって。はい。オーティス・ケイリさんという方で、この、ケイリさんに、オーティスさんに、ふるさとどこって聞くと、あ、マサチュセッツって言ったとちっちゃい声で、本当はね、オタル。お父様が宣教師だったんで、小学校までオタルの、 小学校に通ってたアメリカ人なんだって。はい。なんと、11ヶ月間、徹底した 語, 語学訓練を施され、1943年、軍事上の切迫もあり、キーンさんは、ハワイ新珠湾基地に語学兵として派遣されます。はい。生まれて初めて軍服を着て任務に当たるんです。で、ハワイには、捕虜になった人、そういう日本軍の 捕虜収容所があった。はい。その人たちから軍事秘密を聞き出すんですけども、その、キーンさんが一番嫌いだったのがアメリカ軍の上官なんですって。うん、海軍単位、フェレスト・ピアードという大員さんがいらしたんですが、学生でまるで少年のようなキーンさんたちみたいな語学へのことが大嫌いで、戦車の部品の ペダルというのを、日本語で踏み板とかって日本語を振ってるのを知って、はい、ペダルも知らないバカとかって、<笑>ええー、そういう情感が金さんは嫌いだったと書いてらっしゃるんですね。さあ、格のごとき、ドナルド・キンさんですが、運命を変える出来事が、このハワイの捕虜収容所で起きます。この続きまた明日のまな板の上。